春本被災復興プロジェクトこれについてね前回の本庄のブラク探訪動画でちょっとだけ触れたんですけどもこのチラシなんですけどねドドーンとねこの春竹説教所が地震で傾いた様子が。 書かかれててるんですすねというか写真が載ってます、ね、で裏側には、まあ、唐崎神社とかね、春武説教所のことが書いてあって、これ、まあ、どちらも本庄にある物件ですね、でここにね、被、えー、差別地域といわれますとか言って、わざわざ書いてあるんですね。 で呼びかけてるのが目標1500万円田中信幸さん、でもこれ見るとね自治会が呼びかけてるように見えるんだけども、まあこれはちゃんと言っとかないといけない、この田中信幸さんっていうのはブラック解放同盟、熊本市。 支部長 で, すでこの春祥寺唐崎神社の代表者の名前書いてあるけどもどうもねこれ本人知らないそうなんですねでしかもですねこの春武説教所にはお金出てない、うん、結局保険で修復したっていうからこっちにはお金出てなくて一応唐崎神社の修復に使われたっていうことなんでまあこれ自体がなんかそういう詐欺とかそういうことではないんだけどもでもまあ違和感を感じますよね当の本人が知らないところでこうやってお金を集めてるしかもその前面に出 してるこのお寺には全く修復費は出てないっていうのも、まあ、相当違和感があるんだけども。 田中信幸さんについて、あの母下の件でも、ね、関わってる人で、えー、下の概要欄でね、自転車の記事のアドレス貼っときますので、ぜひ見ていただければと思うんだけども、今こうやってね、うん、この人がブラック解放同盟の熊本市支部長だっていうとね、またあの裁判所とか法務省とか、そのあたり、解放同盟、アウティングラーとか、ブラック出身を暴いているみたいなふうに言われるかもしれないけども、まあ、はっきり言うと、この田中さんっていうのはね、この本庄の人じゃないそうなんですよ。 もともと、なんか菊池市から移ってきたっていうかな、じゃあ、そうやってね、部落から部落に渡り歩いてっていうんだったら、じゃあ、本当の出身地がどこかなんて、そりゃ分かんないですよね、う違うかもしれないし。 裁ブラック に, に、ね、住んだ経歴があればブラック民だっていうことになるのかもしれないけどまあそれもいいか減のな話ですよじゃあだったらブラック行って地面にタッチすればねブラック民になれるんじゃないかって話になっちゃうからねまあまあいいか減のな話なんでまあそれにねそのことを言っとかないとやっぱこれ地元の本庄のね自治会が自治会くるみでこれやってるっていうふうにね思われてしまうから、うん、やっぱりこれは実質的には解放同盟がやっててこうやってここが被差別地域だとか言って広て。 そういうふうにはちゃんと、ね、言っとかないと、あらぬ誤解を生んでしまうんで、やっぱし、行動する上では、これ、呼びかけてるのは実質的には解放同盟の支部長ですよと、しかもその解放同盟の支部長ってのもよそから来てて。 とてても、ね、その地元ぐるみっていうんんじゃないんですよね、うんまあ、またあの動画の後編でもやるけども結局その本庄っていうのはその地域全体がその解放同盟運動してるっていうわけでもないしね童話事業自体にもみんながみんなね賛成してたっていうわけでもないんですむしろ今はネタコを起こすなっていうところがありますよねで実際もう途上もなくなったっていうこともあってどんどんどんどん人が入ってきて新しいえ家が建ってるような状態なんですね、うんだからやっぱり らの誤解を生まないためにも、ちゃんと正確なことを広めていくっていう必要があると思います。まあこれで僕はまた訴えられて、言いがかりつけられたら、まあ、それはそれで受けて立つしかないでしょうね。やっぱり表現の自由、正しいことを伝えるっていうのが、僕は大事だと思うんですよね、うん。それはやっぱこの憲法の精神であるし、民主主義、表現の自由ということだと思うんです。 でそこでなんかそのブラックをネタにしてですね、相手を黙らせるっていうのは、僕はおかしいと思うから、うんまあ、これについてまあ何かしら言われたら、まあ、まあ、好きなように訴えたらいいですよと、まあ、裁判所はまだへりくつこねるだろうけども、僕としてはもう言いたいことは言わせてもらう、それが人権ですからね。ということで、今日はね、ちょっとその本庄のブラック田んぼの補足のお話でした。こんな自動販売機ができている 牛タン伝説っていうぐらいだからやっぱこれは牛タンを買わないといけないんだろうな7番か7番買うこれでお金を投入してくださいお金を入れますうん出てきたねお釣りが出てきておこれはうん焼いたいのが出てきたと思ったら冷凍が出てきましたね冷凍牛タンだ ちなみにこれはかなり前からある湘南クッキーの自動販売機ですねうん、今日は12番カプチーノ行っとくかな購入こうするとぐるぐる回ってはい買えますということですね神奈川県はねこういうものがあちこちにあります